はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、ちょっと僕の大好きな町中華にお伺いしようと思いまして、川崎からすぐ近くの知屋という駅の近くに来ております。本日ね、お伺いするお店が、もうコロナ前ぐらいからね、ちょこちょこと年末の飲み会だったりとかにもお世話になっているようなお店さんでして、大将だったりとか、奥様がね、本当に味のあるいいお店なんですよ。 でお店近くにはねこんな感じで商店街もございまして閑静なねいい住宅街でございます実を言うとですねもう3年ぐらい前かな撮影にね 伺わせてくださいとお話をしたんだけれども、本当に人気店なんですよ。一番ね、有名なメニューで言うと、チャーハンなんだけど、それをね、目当てに、常にお客さんがね、並んでる状態だったりとか、お忙しくされてたので、まあ、ちょっとタイミングをね、お伺いしておりまして、ただね、昨年の年末も忘年会ということで、え、お店さんの方にお伺いさせていただきましたので、その際に、今年こそはということで、本日ね、お伺いさせていただくことになりました。そんなお話をね、しておりましたら、 本日のお店到着しましまたこちらが本日お伺いさせていただきますポンユーさんでございますチャーハン以外にももちろん絶品料理たくさんございますので色々ね好きなものを食べていこうと思います ということでですね、ただいま、ンユゆさんの店内に入っておりまして、メニューはね、とりあえずこんな感じでございます。先ほどお話ししたご飯物がこんな感じでございまして、麺類だったりとか、一品物系ですね。町中華らしいメニューも豊富にございまして、今日はね、もう全然まだご飯食べてないので、いろいろとね、わがままに注文していこうと思います。ということでね、まず料理到着したのが、 こちら、レバニラとライスでございますそれまで待つんじゃなくて、まずはね、もう出来立てをいただきたいと思いますレバニラも鉄板ですよね、これ う, うまそう。ああありがとうございます、すいませんいやこれサービスでお野菜もいただきました、キャベツですねと、いただ うんうん、この絶妙な味付けをたまんねえなうんうんうんうんうん、うんうんうんうん<笑> うん、うん、うまあ、もうさちょっとライスが止まんないわ<笑>、うん、う ん,、うんうん、こんシャキシャキのもやし食感の残るニラとしっとりしてるレバーともう火入れが絶妙んうん このキャベツもいただきますか、うん、美味しシンプルにごま油と塩ねうまい。うんうん ありがとうございます あ, あ, ありがとうございますこのチャーハンがね本当トうまいのよちょっとチャーハン行く前にねこれもうライスなくなるんで先によライスをいただいて、うん、今ちょうどベストのタイミングでね麺類もいただきましたうわこのラーメンがいいよね町中華の まあまいこの柄の効いたスープにまた生姜も効いてて優しくてめちゃくちゃうまいで今回ねこれワンタン麺なんでこのねたくさん入ってるワンタンですよここチャーシューともう具材がうまそうでうまそうでありとなて思うんじゃないかな うま、んうん、で、ででラーメメンンなんでねしこれメイの麺ですよあ、長い。 うんじゃあこれいっちゃいますかもうそろそろ五目チャーハンね も, いい<笑>もうこうしていやーこうですようわもううまいもうこのチャーハンはね何度も食べてるけどうまいからうまっあくまでもま、ねうんす<笑><笑>ま で, もいいです<笑> うん、味付けも優しくてさ、ちょっと半熟の卵、これがね本当にうまいから。でもそうん、うしなかったのん 手いでててててうん。 い や, ですいやーこれがもう。んーんーんーまあん やっぱりさ、年末に飲みに来るとなかなかね炭水化物こんなに食べないからお酒飲みながらねこう一品つまむのももちろん美味しいんだけどこういう食べ方も最高に幸せねそしたらこちらラーメンの方もですね麺食べ終わりましたんで汁物として胡椒を入れさせていただいていやーこれたまんないなうん それでこうじゃない。合、うん、うわ。この胡椒を入れると最高にうまいスープよ。うんー。 続いてね、追加で注文させていただきました、醤油味の五目チャーハンなんだけれども、冬季限定でですね、今ね、ご提供いただいている自家製の漬物が入った、冬にしかね、食べられないチャーハンなんで、皆様にもぜひ食べてほしいところではございますが、僕はね、これ、昨年の忘年会の際に一度いただいてるんだけど、本当にうまいの、ね、よ。 美味しい昔からレギュラーメニューのこの塩味の五目チャーハンに関しては本当に優しくてもちろん美味しいんだけど醤油味になるとまた醤油の香りがついてもうコくっていうのかなそれがね一気にぐんと増すんでシンプルな一杯なんだけどねマジでうまいんですよおうま、ん、っうわ、ん ちょっとね、続いてこちら追加のメニューですねドライカレーも、えー、到着いたしましたこういったドライカレーもいいよね<笑>もう香りがたまんないもんうんー出来たてのドライカレーも食べたいんだけどチャーハンがうまくてさ今手が止められないんですよ<笑>んー ちょっとこの辺りですねこちらのこれどういうドライカレー<笑>うまそうおいしい レーコ使ったさシンプルなドラへカレーうまいね<笑>うんうまっ<笑> ありがとうございますじゃあこちら本日で最後のメニューでございます焼きたての餃子ですよどうこれうーわーちょっといっちゃおうそのまま<笑>うまー この僕の大好きなお店の料理皆さんにもっともっと知ってほしいわうまい<笑>、うん、そしたらねちょっとこの辺りでお店さんおすすめ ドライカレーにウスターソースの味変が合うってことなんでちょっとこんな感じでいかがでしょうかドライカレーに合わないわけがないね<笑>うま っ, うまっウスターのちょっと甘酸っぱい感じ これがね、カレーのピリッとしたスパイスに合いますねそしたらねもう卓上も終盤に差し掛かってまいりましたのでこちらの餃子ですねまずこれ切れ目入れましてこの餃子をこのスープに う, ーうわこのねしみった餃子がまたうまいんですわ また餃子のこの肉汁がさスープに浸ってちょっと味変わるんだけどそれがまたいいね う, まっうんうん とということで本日もこんな感じで全てきれいに完食させていただきました<笑><笑>ごちそうさまでしたはい本日の動画もご視聴ありがとうございましたえー、今日ですね紹介させていただきましたぽんゆうさん本当にね撮影外でずっといろいろとお世話になってて これこの釣りサムネとか釣りタイトルじゃなくて正直マジで教えたくないぐらい大好きなお店さんでございましたただですねもう本当にお父さんお母さんいい方で長年やってるお店さんですのでぜひですね気になる方はこちらのぽんゆうさんで美味しい料理食べていただきたいなと思いますそしたら本日の米編コーナー一つ目参りたいと思います 前回の動画、まさぼうさんから大将の声がね、ちょっとマックスさんに似てるということで、僕も正直初めて会った時にこのテンション感とか喋り方含めて、マックスさんに似てるなと思いました。 で、大将ご本人も言ったんですけど、マックスさんがね、撮影来た際は、こう、同じフィーリングの人間が二人集まってるから、なんかね、もううるさくてしょうがなかったって言ってました。<笑>いや、なんかちょっとね、僕もその現場見たいなと思いますし、やっぱりね、マックスさん大好きで、僕も家族ぐるみでね、仲良くさせていただいているので、こちらのまさぼさんの大将さんは、絶対僕好きになれるなという、まあ、印象でございました、まあ。ぜひですね、今後もマックスさん マックスさんがマサボーさんに行く動画もご注目くださいということで本日ですね2つ目のコメント返信ほんとそうマジでこれなんですよあのマサボーさんの大将はなんかこう気前が良くてね僕も最近はやっぱりこう大食いをねもう限界までの大食いっていうのを極力控えてはいるので ある程度こう苦しくなってくると限界じゃないけどもうそろそろ大丈夫ですみたいなお話しするんですよ。っていうのもやっぱこう無理しすぎると大食いすぎてこう美味しいを伝えきれないと思うからその手前でね止めとこうと思うんですけれども。 まあ、ちょっとね、例えに出してしまうと、としちゃんさん、文福飯店さんとかもね、そうなんだけど、やっぱ好きな、こう、店主さんのお店さんだと、もう苦しくなってたとしても、その店主さんがね、楽しんでる姿が嬉しくなっちゃって、大丈夫です。次じゃあ、お願いします。みたいな話ししちゃうんですよ。もうまさに、まさぼうさんは、それ。 なので、普通のね、お客様も、えー、お店行った際にはね、絶対あの大将に、次のネタどうするみたいな、次何食べるみたいな話をされたら、じゃあ、なんかいただいてもいいですかみたいに言っちゃうようなね、いい店主さんなので、ぜひね、ちょっと皆様も、行ってもらった際にはですね、あのー、無理をせずに、あの、無理をせずにですね、ぜひあの、自分の美味しく食べられる範疇でですね、えー、大将の、この、 無茶振ぶりをもう振り切ってでも、えー、無理しない程度にね注文してみてくださいそしたら本日最後の質問に参いりたいと思いますまさぼうさんにねチャレンジメニューで行ってほしいということでもう実はですねここだけのお話なんですけれどもすでにチャレンジメニューの予約してありますはい<笑>僕のね編集自体は、えー、ちょっとかなり 公開するのがね、遅くなると思うので、だいたい1ヶ月ぐらい撮影してからかかりますんで、えー、3月中にね、公開できればいいなとは思ってるんですけれども、えー、ちゃんとね、チャレンジメニュー行きますので、ご安心ください。またですね、最近は、えー、ちょこちょこと大食いのね、 トレーニングと言いますか胃を戻すためにね頑張ってはいるのでチャレンジメニューのね動画の頻度も増えるかなと思います大声ファンのね皆様は今後の動画ぜひね楽しみに待っていただけると嬉しいなと思いますのでまだですねチャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録もお願いしますということで本日のコメント返信コーナーはここまでまた次の動画でお会いしましょうじゃあね